では、えー、時間少し過ぎましたが、とこれから c i v i c t e c チャレンジカップ第3回の、えー、勉強会を始めさせたい、始め て, 始めていきたいと思います、えー。今日のハッシュタグは CCCU22 です。えー 勉, 強会のえー、勉強会での気づきや発見などが ありましたらツイートしてぜひ発信してみてください。続いて、皆様にお願いがございます。このイベントは、一般社団方針 Code for Japan の CCC 運営事務局が運営しております。エントリーの際に確認いただいています通り、プライバシーポリシーにのっとって、このイベントも進行していきます。今一度、こちらの方をご確認ください。 コミュニティの皆さんが参加しやすい環境を守るための約束でもありますので、お互いに敬意を持って心地よい環境、空間づくりができるようご協力のほどよろしくお願いします。続きまして、字幕配信のについてのお知らせです。共産企業でもあります UD トークを使って字幕配信を今回のイベントでは行っていきます。 えズームで見る場合には、ズームのメニューバーの字幕のボタンをクリックしていただくか、字幕さんを探してみてください。また、えアプリやブラウザで見る場合にはえ、右側の QR コードを読み取っていただくとえ表示されます。ではえ、本日司会を務めさせていただきますのは、Code for Japan で学生一旦をしております、田中玲奈と、穂中です。よろしくお願いします。 ご質問等ありましたら、参加者スラックワークプレイスのチャンネル 1-03 勉強会1へよろしくお願いいたします。うん、それでは、えー、準備も兼ねまして、ここで Zoom の確認をいたします。Zoom、えー、の名前の変更をお願いしたくてですね、えーえっと、頭に数字の名前を、数字を入れた上で、スラックのワークプレイスの表示名としてください。 現段階でまだチームを組成していない方は、先頭に0ロ、チームに、チームも参加済みだよという方は、左の画面の左の表を元に自分の名前が、自分のチーム名が該当する数字を記入するようにお願いいたします。変更方法につきましては、参加者を開いてから詳細、名前の変更を 押すと変えることができますので、えー、やってみてください。では次に Figma についてです。えー、今回、えー、後半ですね、Figma を使ってワークショップを行います。その際のブレイクアウトの、えー、ブレイクアウトの割り振りはこちらになります。まだ Figma が登録できていない方は、お早めに登録をお願いします。 この表を見ながら、チャット欄に送られています、エルムを、フィグマの URL を踏んでいただいて、きちんと、なんか、リンクの中に飛べるか確認をお願いいたします。また、チームオッケーについては、農産にも記載してありますので、気になった方はそちらもご確認ください。続きまして、ここで軽く、 えー、本年度のプロセスについて説明します、えー、次のスライドお願いしてもいいですか。す、は、で、いえー、に前々回の、えー、6月4日ですね、開会式を開催し、えー、6月25日にはチーム組成のためのアイデアソンを組成し開催しました。で当イベントが、えー、アクセシビリティについて学ぶ、あとは え、アイデアを形にするという方法を身につける会となっております。9月の最終審査会に向けて一緒に頑張っていきましょう。ということで、え、続いて、軽くタイムテーブルを紹介いたします。え、こちらのタイムラインは農村にも載せてありますので、ご確認ください。え、この説明を終えた後に、青木様より、え、貴重講演がありまして、 その後、アイディアを形にするワークショップを行い、メンタリングの説明クロージングとなります。終了は12時半頃の予定です。続いて、ゲスト紹介です。本日は3名の方に講師として登壇していただいております。青木さん、よろしくお願いいたします。ノンタンさん、よろしくお願いいたします。はい。<笑>青木さん。 ミュートになっているのかなな挨拶 で, でき か, なあなんか 今, 今話しらったのかなと思ってちょっとあ曖昧だったのでごめんなさ い, <笑>、はい。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。マコさん、よろしくお願いいたします。はい、デザイナーのマコです。お願いします、えー。続きまして、注意事項、確認事項についてはこちらを確認お願いいたします。えー、それではですね。えー 他にこの今までの説明の中で分からなかったことがなどありましたら SLAC の勉強会1のチャンネルまでお願いいたします。それでは c c c の説明も終わりましたので続いて UI について青木様よりお話をいただきます。青木様本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、えーと、ではですね。<笑>あの 始めていきたいと思います。15分時間をいただいてますので、えっ、ー、とまあ、簡単にえっ、ー、とアクセシビリティについての話をさせていただきたいと思います。えっ、ー、とではですね。 はい、じゃあ皆さんあの今年も C C C にご参加ありがとうございます。えっと僕がお礼を言う立場なのかよくわからないんですけども、えっと一度アクセシビリティ担当ということで昨年一昨年かなもう話しさせていただきまして今年もえっとこういう機会をいただきました。えっと青木秀人と申します。よろしくお願いします。えっとまあサービスを作る上で今アクセシビリティっていう考え方って結構切っても切り離せないことになっているんじゃないかなと思います。本当最近いろんなところで アクセシビリティっていうのを聞くようになりました、うん、で, でもですねなんかアクセシビリティってこう何なのってちょっとこう漠然としてるかなっていうのもあるんですよねまあでも調べればね意外と最近出てくるんで、まあ、テクニカルなところっていうのは、まあ、そういうので調べていただければいいかなと思うんで今日はですね、まあ、ちょっと古臭い言葉で言うとなんか心構えみたいな感じのそんなことをですねちょっとお話しして、まあ、気づきを得ていただければいいかなと思っております。はい えー、とちょっと簡単に自己紹介を、えー、と青木秀人と申します、えー、と肩書きはですね、えー、とシャムロックレコード株式会社代表取締役、えー、と会社の代表ですけども僕1人で会社をやっております、えー、とあとコードフォー練馬の代表理事、はい、東京都練馬区でコードフォーをやっておりますあ と,、えー、とイベントスペース練馬ベースというところの管理人 ままあまあ自分の会社の場所を利用してやってるんですけども、ここでいろんなイベントとかを企画して開催しています。もし興味があれば、このあたりホームページ見ていただけると嬉しいです。えー、と職業はですねプログラマーでまあ UD トークって今出ている字幕のアプリをえと開発しています。えー、と専門分野はですね音声認識、自動翻訳、アクセシビリティ、アプリ開発、あのー、そのあたり全般です。はい で趣味はですね、えっ、ー、と語学で、えっ、ー、と手話とか英語とか中国語を今メインで勉強してやっています。あの結構語学フェチというか、言語フェチなので、えっ、ー、とちょっとずつかじるのが好きです。あとあのガンプラ作成、結構ガチ勢で<笑>やってましてですね。興味がある方はですね、練馬ベースでイベントやってますので、もしよかったら一緒に作りましょう。はい、じゃあ始めていきたいと思います。はい、じゃあアクセシビリティとは。 えーとまあ、これを一言で言うのもなんか難しいような簡単なようなって感じではあるんですけども僕自身は、えーとまあ、コンテンツとかサービスへのアクセスのしやすさ使いやすさを考えるってことなのかなと思っていますじゃあ誰がアクセスしやすくて使いやすいのかというとそれはみんななんですよねユーザーさん皆さんになりますで。よくアクセシビリティって バリアフリーのことなのって思う人もいるかもしれませんが、えっ、ー、と、それは実はね、違うんですね。で、アクセシビリティの根本的な考え方として、こう障害のある方も使いやすいものはみんな使いやすいっていうのがあのあります。まあなので、こう障害者対応の分野でアクセシビリティって話されることって多いんですよね。でも、ここでちょっと勘違いしてほしくないのは、アクセシビリティは障害者対応のことではないんです。 えー、とアクセシビリティを考える中の一部に障害者対応というのがあります。なのでこう障害者対応だけを考えているとアクセシビリティ全般を考えることというのはできないんですよね。うん、なのでこうアクセシビリティを話す上でもう一つあの明確に障害者対応をするための言葉というのが実はちゃんとあるんですよね。それが アシスティブっていう言葉でこれあんまり日本では、ね、使われない言葉かもしれないです割と学会とかでは言われるんですけどもでこれでアクセシブルとアシスティブの位置づけを知っておくとあのアクセシビリティに対するアプローチっていうのがちょっと分かってくるかなと思いますはいで、えー、とちょっと図を変えてみましたこうアクセシブルとアシスティブでこう2つの円があって重なる部分もありますでアクセシブルはですね、まあ、アクセスしやすさなので えーとまあ、見やすさとか聞きやすさとか操作しやすさなどのまるしやすさみたいなことを考えることとしますでアシスティブっていうのは障害のある方たちにとって必ず必要なサポートになりますでこれが日本でいうバリアフリーに近いものかなと思っていますあのちなみにバリアフリーってバリバリ日本語なので<笑>世界的にはアクセシビリティっていうのであのこういうことは表現されます、うんはい、えっ、ー、とまあ義手とか義足とか あと拡大読書器ですよね、これ、一昨年の、うん、昨年かなあの、ヤンキー君と白杖ガールであのドラマになって、結構、拡大読書器って、すごいこう一般的に知名度が上がったんですけども、弱視の人がこうやってあの拡大して本を読むためのツールですね。あとまあ補聴器とか、ここに入ります。えー、と大事なのは、この重なる部分なんですよね。えー、と字幕とか読み上げとかデザインとか、僕はここに列挙してみました。 えー、とこれらは全く同じものを提供していてもこう ア, シアクセシブルなのかアシスティブなのかどっちの視点で見るかによってこう全然価 値, 観が価値が変わってくるんですよね。であとですねアクセシブルな手段というのはこうビジネスのサービスとして提供されることが多いです。 あくまでこれは僕の感覚で日本だけかもしれないですけど僕は全然福祉ってビジネスをやっても、ね、構わないと思っている立場なの で, で例えば、字幕なんかはこう同じものを提供するにしてもこう便利なサービスとして全員に提供するのか聴覚障害者のために必要な福祉の手段や権利として障害者だけに提供するのか何かこう嫌な重さが<笑>ありますよね。えー、とでもです、ね、別に 字幕は耳が聞こえない人のためだけではないし、僕はアクセシブルなアプローチで、字幕をビジネスのサービスとして提供していきましょうっていうふうに言っています。うん、これ皆さんも YouTube とかでよく字幕見ますよね。あのトップユーチューバーほど字幕つけてますよね。あれはやっぱ字幕をつけると、単純に PV 上がるんですよ。<笑>あのいろんな環境で見てもらえるんで。 うん、でそういったビジネスとかのサービスでアクセシブルな方法で提供してあのいわゆる福祉と呼ばれるアシスティブなニーズを生み出せるんだったらなんか変な責任感とか重さとかって僕感じなくてもいいからいいんじゃないかなと思っています。まあ、あと読み上げとかだとオーディオブックで本読んだりとかするのも皆さん経験あると思うんですよね。でちなみに音声の読み上げであの文章の誤字脱字を発見するっていう裏技もあります。 あの見てても意外とゴジラつ発見できないんですけど読み上げをさせると結構簡単にねゴジラつがね発見できるんですよこれね結構おすすめですでもそういう読み上げの機能なんかもこう一般まあ、スマートフォンとかで復旧することによってあの視覚障害のある方たちが読める本がすごい増えるわけなんですよねでそれでもう一つちょっと例をね示してみたいと思いますえっ、ー、とやっぱどうしても アクセスのしやすさと感覚期間って切っても切り離せないんですよね。なのでアクセシビリティは自然と視覚とか聴覚とか体の障害のトピックと結びついてしまうんですがここに言語っていうのを入れてみるとガラッと見え方が変わってくると思うんですよね。じゃあちょっとちつずつねちょっと見ていきたいと思います。えー、っと聴覚は、まあ、いわゆる聞こえのサポートとして、まあ、字幕とか全文ログとか文字情報、まあ、映画のバリアフリー対応とかだと こうドアが閉まる音とか車のブレーキの音とかそういうのをそういう音を可視化するような情報もこう提供されることがあったりとかします。でまあ、視覚に関しては見える情報のサポートで あのウェブサービスとかコンテンツのアクセシビリティっていうのはここが一番のトピックとして多いですねあの目が見えない人にも分かるウェブサイトを提供するとかで代替テキストとかあとはちゃんと構造化して作ることでスクリーンリーダーって読み上げのソフトなんかでもすごく分かりやすく表現できるようにとか結構そういうのはです、ね、いろいろ世界的にも決められていたりとかしますあと色弱の対応に対してもねここの資格のところに入ってくると思います 死体に関しては、えー、と手が片方または両方、まあ、なくて使えないとか、まあ、そういう人たちでも操作しやすくするためにはっていう形で、まあ、音声コマンドとかあのスマートスピーカーとかすごく便利ですよね、えー、とでも僕らでも両手物を持ってて塞がっている時なんかでもなんかスマホとかパソコン操作したいなって時なんか音声コマンドすごく便利だったりとかするので。 あのこういうところでこう、まあ、アクセシブルとアシスティブが交わるところもあったりとかするんですね。あの視線移動動でコンピュータータを動かすっていうのは結構最近進んでき て, てあてびっくりするぐらいいろんなことができるようになっています。であと言語ですねで日本は、ね、あまり多言語対応されていない国だと僕は思っていてでもそんな中でもやっぱたくさんの外国人の方なんかが日本には住んでいるとでやっぱそもそも英語がわからない人っていうのがたくさんいるんですよね。個人的 には英語が共通言語とか、まあ、便利ではあるんだけども英語版作っておけばいいっていう考え方はちょっと違うなとは思っています。それは英語が分かる人には分かるよねっていうことです。で、まあ、言語対応はまあそれこそ結構歩み寄りで例えば日本に住んでる外国人の方だったらあの母国語だけではなくて日本語も分かったりとかするわけですよね。そうすると 分かりやすい日本語で提供するっていうのも一個アクセシビリティとして考えることなのかなと思っています。読み仮名を振ったりとかあるところではなんか子どもが見ても分かるようにっていう基準がいいって話している人もいました。でいろいろこういうアプローチがある中でアクセシビリティの対応に関しては実は正解もないし完璧もないんですよね。なので あのベストよりもベターを目指してみるといいと思います一人でも多くの人が使いやすくなるようにっていう感じでベターな手段ですねで大事なのはどの立ち位置でどういう対応をしてどういう人たちに届けたいかということを意識することだと思いますでアクセシビリティはコンテンツを発信する側が考えることになります受け取る側じゃないんですよね で僕はね、うすうす感じてるかもしれませんが、日本のバリアフリー的な考えは大嫌いで、なぜならあれは障害者の自立支援ばっかりで、自分らで頑張りなさいって言ってるようなことばっかりなんですよね。でも、配信する側とか提供側が、もともとアクセシブルなことを意識して提供していれば、受け取る人が頑張る必要なんかないんですよねで。相手にたくさんの情報を伝えるってことは、相手が障害があるとかないとかは関係ないと思います。 うん、なのでアクセシビリティはコンテンツを発信する側が考えることだと僕は思っていますで皆さんにもねそういうことに気づいてほしいなと思って、えー、とですごい厳しい言い方をすると話すのが伝わらないのは 100% 話し手の責任ですあのよくね<笑>学校とかで子どものせいにしがちですよねあんまし多くは語りませんここははいえー、とでアクセシビリティへの気づきは経験と想像力これに尽きると思います でもし自分が耳が聞こえなくなったら、まあ、目が見えなくなったら体が不自由だったら、まあ、日本語が分からなかったら今日、この、ね、CCC のイベントに参加できていますかっていうことを考えてほしいんですよねでそれと同じようにもしかしたら周りに、まあ、周りとか今日のイベントの参加者にも耳が聞こえない人が、まあ、目が見えない人がとか体が不自由な人が、まあ、日本語が分からない人がいるかもしれない。で それは気づいいてななだけなんですよねでじゃあそういう人がいるからアクセシビリティに取り組むのかそうではなくてアクセシビリティに取り組んでいれば自分が認識していないそういう人が周りにいても自分のコンテンツとか話を届けることができるとか知ってもらえるっていうふうな考え方なんですよね。でよくイベントなんかで聞こえない人が来たら字幕つけますみたいなことをあの福祉関係の人と言いがちなんですけども。 そんなの初めから今日みたいに字幕をつけけておけばいいんですよねそしたら耳が聞こえない人が別に「私に耳が聞こえません」なんて申し出れなくったって自由に参加できるわけでですこれなんで障害のある方が自分で自分の障害を申告してその方法を提供してもらわなきゃいけないのかなっていうふうには思います。うん、まあ、なので Code for Japan のこのイベントもですね CCC のイベントにもこう毎回字幕はついてるものだと僕は思っていますので、まあ、今後ともねよろしくお願いいたします と,、えー、と実際以前の CCC にも耳が聞こえない ことを課題にしてメンバーが参加しているグループがいてですね、あのー、最後、発表会なんか UD トークがあったんであのメンバーの人も知ることができましたみたいなことを言ってました、あのー、彼女らはですねあの無事 UD トークショーを<笑>ゲットして、あのー、大会を終わっていましたけども、はいえー、っとで経験と想像力から気づきを得るということです。 まあ、なので、皆さんもえーとですね可能性を想像していただければいいと思います。そして、それはいろんなこう経験に結びついてくると思います。ちょっとね時間がね<笑>迫ってきたんで、最後にワントピック。えー、とアクセシビリティ、ビジネスの話についてしたいと思います。皆さん、多分これからそういうビジネスのサービスデザインをしていくと思いますので、えー、とアクセシビリティ、それ儲かるのと<笑>よく言われます。もうね愚問です。儲かります。はい なんでかっていうと世の中にはもうすでにサービスとかものが溢れてるんですよね。でもう真剣に新しいものなんていうものはもうよっぽ ど, どの天才か、まあ、頭おかしい人じゃないと生み出せないんですよ。<笑>で僕らもみんな凡人です。<笑>で何か何かの組み合わせとかそういう工夫が実はイノベーションと呼ばれててなんかイノベーションってもう最近使われなくなりましたかね結構古い言葉かなもう。 えー と, まあ、とにかく世の中、同じようなものとかサービスがこう山ほど溢れているんですよ。でそんな中で、機能も価格もほぼ同じ製品のとき、アクセシビリティの実装が売れる決め手になります、これは、ね、実際になってます。はい、で例えば、同じようなことができる製品を採用しようと思ったときに、例えば自分どこの会社の仲間に目が見えない人がいるんだったら、その人たちも使えるような製品の方がいいわけですよね。 でもっとざっくり言うと同じ機能とか同じ価格だったら使いやすい方がいいわけですよ。<笑>なのでアクセシビリティとかに取り組んでるものっていうのはやっぱり使いやすいんですよね。最後こう意外とコンペとかで競った時にですね決め手になったりとかすることがあります。まあ、なのでこれからですね開発や設計をしていくのであればこう自分たちのサービスを作る上で具体的にこうスクリーンリーダーでちゃんと使えるようにとかカラオケに勝るデザインに対応しているかとかですね あとは、まあ、さっきも言ったけども、多言語対応って重く考えないで分かりやすい表現にしてみるとか、このあたりを意識して開発を始めてみるといいんじゃないかなと思います。で、これはですね、最初からやっておくと、後々すごい楽だと思います。<笑>で、みんな、君たちが、皆さんが使っ作ったサービスとか製品を使いたくて仕方がないんですよ。でアクセシビリティに対応しててなくて 使えない人がいるなんてすごいもったいないじゃないかって僕思うわけですよね。うん、でそしてまあ例えばそれがどっかでプレゼンする時なんかでもこう相手に伝わっているかってことを意識してもらえるとあのすごく自分たちの製品とかを、えー、とうまく相手に伝えることができると思います。まあちょっと聞きづいた人もいるかもしれませんが僕さっき図を説明するときにこれで済まさないでざっくり説明しましたよね縁がありますとか。 で僕目が見えない人たちの前で話すことも結構多いので画像とかは必ずそういう説明をつけるような癖がついていますでこれはもう経験によってそういったことはちょっと身についてきたものもあるのであとまあこうやって字幕をつけて話せば僕の話が耳聞、えー、こえないう人でも、まあ、字幕が必要な環境にいる人でも分かりますよね。 なので僕は自分が話す時は必ず字幕をつけて話すようにしています。まあそうやって筋を通して<笑>やるのもまあ簡単ではないし楽でもないんですがやっぱ伝えたいことが伝わったらですね結構嬉しいです。はい じゃあ、ちょっとオーバーしちゃったので、最後の参考リンクいくつか、あの、書いておきますので。まあ、この資料は後で公開します。はい。あの、このあたり、気になるところがあったらですね、ちょっと見ていただけるといいと思います。で、まあ、今日の話で、なんかもっと詳しく知りたいなって人がいたらですね。あの、全然、あの、聞いていただければ、あの、いくらでもお話はしますので。はい、というわけで、皆さん、頑張ってください。以上です。ご清聴ありがとうございました。あの、この話ありがとうございました。 はいすいません、早口になってしまって。早<笑>口に立っていけたらなというふうに思います。えー、それでは、こ、ね、れ、フィンティさん、ファ、うん、ンターンのエワクショップに入りたいと思います。フェさん、はい、にマイクを渡 し, しても大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。ちょっと画面共有をして。 はい。 えっ、ー、と、青木さんのお話、すごい面白かったんですが、時間が押しておりまして、<笑>そうだな、大体5分押しになってますので、ちょっと巻き巻きでいきたいと思います。はい。ワークショップの流れですね、簡単にご説明します。えっ、ー、と、まず最初に私のインプットと、えっ、ー、と、竹ささん、中島さんからのインプットがちょっとあります。で、その後にですね、皆さんに20分のワークをしていただいて、各チームに分かれて作業していただくので、そこで10分の、えっ、ー、と、 チーム内共有の時間ありますで。チーム内共有でまたちょっと作業していただいて休憩挟みますが、ちょっと5分をしているので、この休憩なくなるかもしれません。でこの後半もこんな感じで進めたいと思います。じゃあちょっと時間もないので、えっ、ー、と、画面共有をしてインプットのお話をまずしますね。今、作れてなくて入れてないっていう方も、ちょっとまずはインプットを聞いてください。 これ聞かなないいいいと今日ワーク前半できないのできのはい、よろししくお願いしますまずですね、今日のゴールなんですけども、Figma でプロトタイプを作っていただくところがゴールになるんですけれども、まずその前にですね、フローチャートというものを書いていただこうと思っています。でフローチャートっていうのは、ユーザーの行動を想像して、フローチャートに起こしていくっていう作業になるんですけども、 まず皆さんいきなりなんですが、餃子の作り方は知っていらっしゃいますか、えっと餃子食べたいっていうところから、餃子を食べるっていうところがゴールだとすると、だいたいこんな感じで野菜を切ったり、材料を混ぜたり、それを調理したりっていうところがこう行動の中に入ってくると思うんですよね。で、一番最初が動機、で 最, 初最終的に達成するのがゴールになります。 でそれぞれの中でこうタスクが細かく分かれてくると思うんですけども、この細かく分けられるタスクをですね、こうどうやって作っていくのかっていう想像をして、もう少しタスクを細かく切っていく作業、これをですね、今日やっていただこうと思います。餃子を作るにしても、細かくですね工程がありますので、こんな感じでフローを作っていくことになります。 では、フィグマンの方でですね、実際にこれをフローに作っていきましょうということで、皆さんいらっしゃってますが、ここにですね、フローのサンプルをご用意しています。えー、と最初の動機の部分、黄色ですね。で、その次に行動、普通の行動のタスクの部分はグレーで、で分岐するものについてはこう緑で、アラートが出るときはこう。 赤くしてあげてっていう感じでこう流れをですね作っていっていただこうと思います。で最終的にえっと出来上がりのゴールですね、ゴールの部分を青い色で表現していただこうと思います。で皆さんのえっと作業スペースですね、こういう感じでご用意させていただいてますので、最初に今確認していただいた えっ、ー、と、餃子の作り方のフローを参考にしていただきながら、この素材を使って。こっちに、えっ、ー、と、それぞれフローを作っていっていただきたいんですが、お題がありまして、お題の話をこの後、竹貞さんと中島さんの方からしていただくことになります。はい、竹貞さん、中島さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。っえっと、皆さんの今のお話の中でいうと、餃子。 の部分をギ餃子が食べたいっていう話だったんですけど、今回どういう願望というかニーズをもとにやっていただくかっていうのを、私たちが実際に普段作っている、えー、とものを、えー、とサンプルにしていただけたらいいかなと思っています。で、えーとですね、この私たちの今やっているチームの3 3メートルの野望が、 えー、と眠れない、まあ、学生さんでもいいんですけど眠れないエンジニアさんとか学生さんが、まあ、今いろんなところにいますよねで不安なことがあったりとか、うん、と仕事がいっぱいあったりやることがいっぱいあったりでそういう人たちが自分に合った方法を見つけて睡眠の改善をしながら元気になっていってで結果健康に働いたりし勉強したりできるようになってほしいでそのエンジニアさんが眠れるようになれば健康になればいいサービスを生む。 環境を作っていくことができると思うので、なんかそうい う, こう働いていったり、勉強したりしてて眠れない人が、えー、と健康になるようにしたいなというのが私たちの今の野望です。なので、課題としては睡眠障害とか不眠とか眠れないというところですね。で、えー、と病院に行ったら治してもらえる、まあ、治してもらえるとか治し方を教えてもらえるんですけど、病院に行く時間がない人とか、心理的にこうちょっと精神科行くの怖いなという人がいたりとか。 なんで眠れないか分からないから、病院に行ってもなんか治らないんじゃないかなという人がいたりするというところが、今の障壁と考えています。で、ステップとしては、病院に行って、睡眠記録を取って、自分が眠れない理由とか、眠れるようにするための工夫の、えー、とヒントを考えてで、えーと、行動療法などを受けたり、薬を飲んだりしながら改善していって、眠れる健康になるという形で、 なので、えっと、眠れないところで眠れるようになりたいっていうのがこの人のニーズで、ゴールとしては眠れて楽しく働いたり遊んだりできるような状態になるっていうのがゴールになっています。はい。で、ただ、えっと、いきなりアプリ1回使っただけで眠れるようになるような簡単な問題では今回はないので、まず自分の睡眠の特徴を知るっていうことが必要になってくるっていう形になります。で えー、っとなので、ここをスマホで簡単に入力できるようにしたり。で、まあえー、っとこの一つの野望としては眠れないエンジニアを助けたいなんですけど、まあ、社会問題としても、日本の睡眠ってすごく大きな問題だったりするし、まあ、皆さんにとっても睡眠の不足は脳の機能の発育に影響するので、まあ、こういったところを解決していきたいなというところになっています。はい、では中島さん、お願いします。 はい、た、え、ま、ー、かりましたシシシムの中地です、えっと、私は先ほど竹澤さんがおっしゃっていたスマホの入力による睡眠記録と、えっと、そこから、えー、睡眠の質を改善するための工夫を考えるとステップにおける、えー、ユーザー目線のプロセスとか、えー、各段階の体験というのを、えー、具体化していきました。えーまあ、こうやって、えー、とさっきのです、ね、ステップ1の病院と専門家を見つけるというところから出発点に自分に合った行動療法を相談するという次のステップを このプロセスの場合のゴールとした上で、この6コマ漫画にして書くプロセスっていうのを書き出してみました。まず1コマ目に先生からスマホを用いた睡眠アプリを使って睡眠状況を管理するように進められるというところが始まります。次にユーザーは寝る前と寝る後の時にその場でポチッと時間を入力します。もし寝てる間に途中で目が覚めてしまった場合には入力の最後の方にですね、その時目覚めてしまった回数とか 再び眠るまでにかかった時間というのを記録しますで。ここで一旦入力の基本作業は一旦完了です。えそうすると次に、えっと、最近の睡眠状況の一覧ができますえ。今週の睡眠どうだったかなみたいにえ気ままにこ、えー、こで確認することができます。また、例えば昨日入力するの忘れちゃったとか、打ち間違えたという場合にも、えっと、後から編集ができるので安心です。でこうした経緯を踏まえましてえ一体期間、えー、記録が取れましたらえ先生にデータの方をシェアします。 これをもとに今後の工夫について相談していくという形になるんですけど、なんか実際こうやって見ると、すごいごく簡単に想定し得る体験なんじゃないかって見えるかもしれないんですけど、意外とさっき決めた先生からアプリを勧められて、それで相談するっていうゴールまでに、その、ただそのゴールとスタートだけを漠然と決めただけじゃ対応しきれないユーザーの行動パターンっていうのが、こうやって6コマにカッで浮かび上がったりするので、なんかすごい現実的な実践方法ってまでいかなくても、 この簡単に想定できるなって展開にまで6コマで落とし込めるとすごいいい体験になるんじゃないかなと思いました。6コマ漫画の説明は以上です。林さんからお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあワークの方始めたいと思いますので、えー、っと、10分押しになりますが。 えっと、各ワークの時間帯ですね、修正してフィグマの方に貼ってありますので、そちらを参考に進めてください。でフィグマが見れない方は、分室に入った後に、えっと、ファシリテーターがいますので、そちらに聞いて確認を取りながら進めるようにしてください。では、分室の方、よろしくお願いします。じゃあ、ルームを開けます。<笑>はい。じゃあ、ちょっとこの辺にしてですね。<笑> <笑>インプット、またちょっと後半の準備をしていきたいと思います。すみません。皆さん、ワークの方順調かと思いますけれども、そうですね、ちょっと待ってくださいね。えっ、ー、と、画面共有をして。はい。実はですね、私の方でも、このアプリケーションのプロトタイプの フレームはもう通り過ぎて、えー、とワイヤーフレームを作っている最中なんですね、こんな感じで、まあ、布団に入りました、布団から出ました、目覚めた時間の入力をしていただく、寝つくまでにかかった時間の入力をしていただく、中途覚醒の時間、回数を入力していただくっていう感じで、こう大体のこうど動作ですね、挙動の順番をこう。 線でで引きながらで最終的にこう睡眠の記録シートがこういうふうに出来上がって、まあ、再編集する場合はこういう感じでまた再編集の画面があってっていうこういうのを作っているんですけれども皆さんにやっていただくのは、えー、と今ここにですねサンプルの画面いくつか用意してましてでそれぞれの素材もですねこちらに用意してますので。 えー、とここの右側のプロトタイプの1から4までだいたい今日時間の中でできるのが4画面ぐらいじゃないかなと思うので先ほど皆さんに変えていただいたフローからだいたい想像できる4画面大きい4画面をですねこの素材を使ってちょっと組み立てていただいてナビゲーション の, この リ, ンリンク。 入っていただけると思うのでダブルクリックで打ち替えていただいてだいたいそのメニューの想像ができるような形でこう作っていっていただければなと思うんですけれどもプロトタイプの線引きの仕方とかは宿題に出てたのでわかるという前提で。 お願いしたいんですが、もしわからなかったら、適宜私の方回っていきます、まこ、あ、さんの方も回っていきますので、聞いていただきつつ進めていただければと思います。ここまでで大丈夫ですかね。後半の時間も Figma、えー、の方に時間設定書いてあるんですが、時間が押<笑>しているので、ここからスタートしていただいて、で時間の変更については、 あのズームでアナウンスさせていただくようにしますので確認しながら説明してください。はい。ではブレイクアウトルームもう一回お願いいたします。はい、お疲れ様でした。っていうことでちょっと5分間の休憩をこれから取りたいと思います。でまだ終わってないこんなんじゃないっていうこうね納得いってない方は5分間使っていただいても全然構わないんですが。 結構走り続けてて疲れていると思うので休憩は取ってください。ということで5分休憩してまたブレイクアウトルームに分かれていただくんですけれども15分に分かれていただくんですが、えっと、その後にですね各チームごとに分かれてやっていただいてたんですけどもチームの代表者1人あのこちらで選んで発表していただくっていう時間にしたいと思いますので。 誰になるかはちょっとわかりませんが、あの心の準備だけ皆さんしておいていただければと思いますので、よろしくお願いします。では、休憩、よろしくお願いします。一応15分にな っ, 16分かになったので、はいあ黒。あ、次か。じゃちょっと林さんに渡します。はい。は んもうブレイクアウトルームに分けていただいてああ大丈夫です。ですねはい、あ先ほど入ってたブレイクアウトルームに。部屋に入いやさっきとはちょっと違 う, と違う部屋に、はいあの、ファイルごとフィグマのファイルごとのチームに分けていただくことになるので、その中であの私とマ子さんの方から、誰々さん発表をお願いしますって言ったら、プロトタイプの発表を。 していただければと思います。えっ、ー、と、こチームあるので各チーム三分ぐらいずつあのプロトタイプの説明をしてください。よろしくお願いします。はい、プレイヤークいただきます。割り当てがない方はメインルームで作業していただくことになるので、あこさんメインルームお願いいたします。はい。 皆さんそれぞれれぞワークお疲れ様ですここからちょっ と,、えー、とどんな感じでできたのかシェアしてもらいたいなと思うんですけど一番最初ちょっとドキドキかもしれないけどまずチーム F あチームじゃなくてルーム F のところで作業してくださってた富達さん はい富田さん、あ、いたいた。はい。えっ、ー、と、スクリーンシェア私の方でするので、ちょっとどんなふうにできたかシェアしてもらってもいいですかはい、わ、はい、かりました。はい、ありがとうございます。大丈夫、見えてそうですかね。大丈夫そうですかね。じゃあ、えっと、説明します。まず、この1個目の。 ププロトタイプ1にホーム画面となるマスタート画面を設定してこの上の今日の睡眠状況を入力っていうところが入力画面に遷移するボタンとなっててその下に一覧カレンダーを用意してて、まあ、今ここの 5, 5日までいいねが押されてるんですけど 自分が設定した睡眠時間以上の睡眠時間を取れたときには、いいねを自動で勝手に追加されるような設定に自分は考えてました。で、次2個目ですね。2個目が上のところで睡眠の入力をするボタンを押したときに遷移する画面で、ここで入眠時間と起床時間と途中で起きた回数っていうのを えー、かけるようにしましまたその次、下に、えっと、まあ、日記っていうのを用意してて、まあ、題名と細かい、どんなことが、どんな夢を見たのかとか、それ細かい文章を書けるように画面を作りました。で、4つ目は、く書けてなくて、途中で段階で、今、こういう状況になっています。 はい、ありがとうございます。えっと、結構このサンプル の, あのアセットをうまく使って自分なりのこうデザインだったりとか、このカレンダーの中にボタンを、いいねのボタンをつけたりだったりとか、あと私、ちょっと今回初めて見たんですけど、今日の日記っていう新しい機能とかを考えてくださったりとかですごくアプリのイメージができたかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。 ああ次に次はちょっと上から行くのでルーム G にいらっしゃったユイさんシェアをお願いしてもいいですかはいあ、はい、分かりました。うん、はいありがとうございます。じゃあ私が画面シェアをするので見えてますか見えてます。はいえー、っと まず1枚目はホーム画面として考えて作ったものでカレンダーには入力をした日付とあ、えっと、入力をした日付には入、えー、っとその寝ていた時間が表示されるようにできたらいいなという思い考えでカレンダーをまず大きく配置していますでその下のボタンが2つ、えっと大きく 二つ置いていて右、右側の方を押すと、他のユーザーさんだったり、あと病院の先生に自分の入院記録をシェアするっていう機能、えーと、そういうページに飛ぶように し, したいなと思いましたで。左側のボタンを押すと、三枚目に飛ぶようになっていて、三枚目からは自分の 睡眠記録を見ることができるようになっています。で、ちょっと下の灰色のところが今全部パッとコピペしたので、全部日付とかを一緒になってるんですけど、ここに自分のと睡眠時間とその日付が表示されるようにしています。で、えっ、ー、と、一番最初のホーム画面から、 下の方にある青いプラスマークのついたボタンを押すと今度は2枚目のページに飛ぶ画面に飛ぶようになっていてこの画面ではと真ん中のちょっと下あたりにある2つの黒いボタンを押してと睡眠自分が寝始めた時間と起きた時間を入力するっ で, で自動でアプリが。 睡眠時間を計算して記録するというふうにとしています。で、四枚目はまだ考えてないのでこの三枚だけになります。はい、共有 あ, ありがとうございます。えっと、はい、あの六コマ漫ン画ンの一番最後に先生にシェアするっていう、えー、動作がロアクションがあったと思うんですけど、そこの部分までなかなかまだ。 考えて作ってる方が少なかった中、ゆいさん も, もうシェアのボタンまで作ってくださってていいなと思いました。ありがとうございます。では、次のルーム。あ、H のルームなんですけど、えっ、ー、と、どうしようかな。 えー、っと、ともえさん。シェアをお願いしてもいいですか。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。はい。えっと、まず一ページ目がホーム画面で。えっと、まずカレンダーにもう記録済みのところにはチェックボタンを表示して。 どこががままだ記録しししないかとかと見れるようにしましたでその下に最近の記録でまあ昨日の記録とかを簡単に見直せるようなボタンを出しましたでその水色のプラスボタンを押すと2つ目のページに行ってこの1画面で全部記録できるようにして えっと、もしその寝る前に記入したかったら、就寝時間だけを記入して、保存ボタンを押したら、その続きから起きた時に記入できるようにっていうのでしました。で、3ページ目が、えっと、ホーム画面で、この全体を見れる、過去の記録を見れるようにしたボタンを出したので、そこを押すと、3ページ目に、 でこの過去の記録が見れるようにしてこのハートボタンを押すとその専門家とかに共有できるように足して時計のボタンを押すと詳しく過去の見れるようにしました以上ですはいありがとうございます皆さん結構このアイコンとかをうまくカレンダーとかに入れたり 使っっててもらいいるかなとと、はい、思いますあと2画面目のところがすごくうまくあの画面の中に入力のフィールドとかを収められているかなと思って分かりやすいなと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。あと人ですかねあ と, あと4分。はい。じゃあ次はルームアイの。 ところから。えー、っと。佐藤さんじゃあお願いできますか。はい。はい、ありがとうございます。えー、っと、とりあえず、あ、間違えて四枚目が、なんか、そのなんだろう、メインメニューというか。ここが、主になるかなと思って。 作りましたで、まあ、カレンダーと、なんか、それで選択した日付の詳細を一画面で見られるようにしたらいいかなと思いました。あと、なんか、れには作んなかったですけど、なんかグラフかなんかで、なんだろう、その、連日、なんか記録 を, を可視化すると、すごい見やすいかなと思いました。で、こう、主として、なんか、まあ、例えば新規とかをして、その、新しく、 睡眠した記録を作るようにしました。で、それで1枚目に行ってもらって、就寝時間。まあ、すごい何も置いてないんですけど、まあ、時間と、で、多分、まあ、寝る直前と起きた直後に使うアプリなので、なんか、UI とかごちゃごちゃすると見にくいだろうなと思って、シンプルな方が使いやすいのかなと思いました。で、2枚目が、えー、っと、まあ、気象時間。まあ、これも、 睡眠時間のコピペなんですけど、まあこんな感じにしました。で、その次に、まあ途中で起きた記録を。まあ何時ごろ何分程度起きたかっていうのを追加してって。まあそれを記帳するっていう形にのプロプロトタイプにしました。以上です。はい、ありがとうございます。すごい短い時間の中で四枚しっかり、えっと画面を作っていただいたのと。 あと、すごいユーザーのことも考えて、あ, のあんまりこう画面の中にボタンとかがたくさんあるよりもシンプルなフローの方がいいっていうので、えっと、作ってるところはいいなと思いました。デザインやってると、どうしてもどんどんどんどん作り込んでいってしまうところもあるんですけど、最初はこれぐらいシンプルに始めて、プロトタイプ使作って、試していくっていうのもいいかなと思いますありがとうございます。ありがとうございます。 では、一番最後が、えっ、ー、と、このメインルームで作業してくださってた方なんですけど、ちょっと時間もないけれど、もう一回、エルティさんお願いしてもいいですかあ、はい。すみません、はい、ごめんなさい。お願いします、はい。はい、ありがとうございます。でえっ、ー、と、最初に、 画面2で、えっと、メニュー画面からで、えー、っとプラスをした時にその睡眠時間を入力できる画面に移ってでこの就寝時間をな選んだり、えー、っと例えばその日はちょっと眠りあなんかちょっとイライラしたとかなんか一日大変だったみたいな尾行をここに書いてもらって保存っていう感じにするとこっちに反映するようにしました。で えー、とここから例えば、えー、とこの6月14日の、えー、とタイマーとかを押すとこの下の方でその日、えー、と何回起きたかっていうのを、えー、と記録できてで例えばそれをその日書くの忘れちゃった場合にその後日っていうのをポチッと押してもらってで例えば3回起きたっていうふうにやってもらえればこういう感じでその日に何回起きたっていうのがリストで表示されるっていう感じに していますで、あとはあのカレンダーで、えーと、その月でいつ眠れたか、いつ眠れなかったかっていうのを、えーと、ここに眠れなかった日が一覧に表示されて、その日は赤く表示で、逆に眠れた日は青く表示っていうので、まあ、お医者さんとかがなんかお、この日は眠れなかったとか、なんか規則性を見つけられるかなと思って、こういうふうに し, しました。これが そうですねこれ全体ですはいありがとうございますすごくいいなと思ったのがこの睡眠のところに備考とかでその時の体調だったりとかも追加できるっていうのはあの他の方とかでもまたなかったのかなと思うのでこういうのもあるといいかなと思いましたありがとうございますありがとうございますまず、はいはい、ここが一番最初のトップ画面で 実際のアプリ名とかを上に書いてでここのボタンをクリックしたら時刻とか日付の入力に移ることができますえっとさっき安眠できる色みたいなので調べたら水色系統とかピン系統が安眠できる色ってことだったので、まあ、その水色をバックグラウンドにしましたでこちらクリックしたら、えっと、日付の選択の画面に行って でここから日付の選択をすることができますちょっとここは修正できなかったんですけど、はい、このラベルの部分がボタンみたいになっちゃってて、まあ、間違えて押しちゃったり、まあ、アクセシビリティあんまり良くないかなと思ったのでちょっとここを変更したいなというふうに思ってますはい。えっと日付選択すると時刻の入力ができてまあ、寝た時間と起きた時間と途中で起きた時間 えっとここのプラスボタンをクリックすると大きな回数を増やすことができるというふうになってます。はい。でこれちょっと別のつながりはあんまりないんですけど、これがデータの確認画面。うんうんうんうん、えっと各月ごとに分けて、そ、うんうん、の先の画面はまだ作れてないんですけど、クリックしたら各月のデータが出てるっていう。純に自分がパッとそうです、ね。なるほど。はい。になってます。 いいですね、以上です。はい、ありがとうございます。なるほどね、月ごとっていうのは結構いい感じかもと思って、ヒントにさせていただきたいってところですね。ありがとうございました。じゃあ次ですね、ルーム B チーム、えっ、ー、と、両山本さん、お願いします。プロトタイプ表示してプレゼンしてください。はい確かにありました えー、っと、そうですね。今画面を共有します。はい。これですね。はい、プロトタイプ、はい。いいですよ。はい。はい、えー。こんな感じで。最初の画面は。あの、ツイッターを意識して。起動した画面を作りました。で。はい、ここの水色は。 あのさっき聞いてたら、いろな、なるほどね、前のチームの、えーはいはいはいデートしていたという感じでございます。はいはい、で、そしたらまあ最初、会員登録から始まって、うんうんうんでまあ、登録ボタンを押すと、はい、そうですね、これは月ごとの記録が見れる画面に行きます。<笑>で、こ、まあ、このプラスボタンを押すと、まあ、ネイルボタンが出てくるので、 えー、寝ますと宣言した上でこのボタンを押していただけるとえもう起きるボタンに遅く変わってしまうのでここは押さずに朝起きてから起きるボタンを押すとでちょっとこの画面にまた戻ってくるのでここを押すとまあ日々の記録が残っていった感じですで一番の注力したポイントとしては何と言っても このテンプレートになかった送信ボタンのアイコンを検索して持ってきたところにありますこれをよって、まあ、ちょっと押すのはちょっと間に合わなかったんですけど押すとま、えー、この記録がまあ、医者の方に送信されるということでそのまま説明するといったところを一番意識しましたは い, 素晴らしいは以上になります先生の共有もねゴールになってましたからねありがとうございます、はい はいじゃあ次、えーと、ルーム C チーム、えっ、ー、と、二優さん、ちょっとね、線がもしかしたらつながってないかもしれないので、プロトタイプモードじゃなくても良いので、共有していただきながら画面の説明をお願いします。二優さんであってるかな、二優さんお願いします。あ聞こえてますか はい聞こえてますあいきなりでも使用の画面から始まるんですけど。うん、画面共有していただいていいですか。あはい、あ画面共有できてないで す, す。画面共有できてますか。はい、できてます。はい、大丈夫です。はい、まずあの、上でも。 就寝する時ときと、一回起きて、もう一回寝るときのボタン一緒にしてるんですけど、で、下が起きる時の、起きたときのボタンで。で、うん、後から振り、後からど ん, どんな就寝の感じだったか見れるように、下にリストでまとめてる感じです。うん、うん、うん。うん、はい、はいうん。次が週ごとの、週っていうか、月ごとの、うん、 就寝状況でハートの部分はよく眠れた日とか見れるようになってます、うんうん、最後が就寝の BGM でかれたらいいなって思って画面作りましたなるほどねそうですありがとうございますなるほど BGM 鳴らすサウンドアプリにもなるってことですねいいかもありがとうございました じゃあ次、ルーム d のまさきさん、お願いします。はいなんか、携帯のアプリっぽくする方法がわからないんですけど、うん こ, このままで大丈夫でですかこのままでも大丈夫です。まだなんか、多分あんまり線がつながってないのかなと思うの、ね、<笑>で、はい、<笑>大丈夫です、このままでも。はい、わかりました。はい お願いします、はい、なんか皆さんすごい最初から最後まで完結している感じだったんですけど僕はとりあえず2枚だけ作りましたで記録するタイミングが朝と夜あると思うんです夜寝る時と朝起きた時があると思うんですけれども、まあ、夜寝る時の画面が1枚目ですで、えっと、このグレーになっているところがまあ記録済みのところですねで赤になっているところは記録しなきゃいけないところだと思ってますでまあなんかこれ 寝る時間とかって2日前何時だとかあんま覚えてないじゃないですか。うんうん、なので、まあ、その時にいかに登録させるのは鍵かなと思っていて、うんまあ、できるだけ簡単にするためにこれはワンタップで終わるようにしました、うんうん。現在時刻が自動的に反映されるようになっていて、寝る時にそれを押すだけで完了するということにしました。うんうんまあ、ただ、その例外はあると思うので、手動入力はこちらというまたも一応作っ使います。 になっていて何回置きましたかっていうのが選べるようになっていて一番下に完了ボタンもあるんですけれども最初この0回1回2回3回以上ってやつなんですけどその完了ボタンがないと1回押しただけでその次の画面に映っちゃうとなんかこう戻るのがめんどくさかったりすると思うのでここは2トップでもいいけれども1回っていうのを押してで次に完了をするような状態にするので特にこう朝とかって。 目覚めたばっかりだと寝ぼけてたりするじゃないですか<笑>、はい、<笑>ボタンの押し間違いとかも起こってしまうと思うので<笑>そこをこ回避するために完了ボタンをクッションとし て, て押すと完了がアクティブになるってことです ね, ですねはい、うん。これが押すよになるという感じになっていますはい、はい、以上ですなるほど確かに何をするかが先読みできる UI はいいですよねありがとうございます じゃあ次ルーム E の、えー、と石塚さんお願いします。まだちょっと線、はい、うまくつながってなければこのままプロトタイプじゃない状態でも全然構わないので、あはい画面共有してはい、はいはい、お願いします。はい、えっと私の方がちょっとあの今回ちょっとやってる作業しているパソコンとは違うのでちょっと白井くんの方に画面共有をお願いさせます。<笑>すみません。 えっと、私たちのチームはまず最初の画面アプリ開いて最初の画面はやっぱりあの睡眠時間にあのスマホを長々いじらせてはいけないという考えをあの共有してあのまずはそのスマホを開いたらまずはこの画面が出てきてあの睡眠開始というボタンを押した瞬間にその睡眠の開始時間があの記録されてそのままもう寝るだけで起きたらその 睡, 眠睡眠終了というのを押してあの押すとこの画面になりまして。 あのまあ睡眠開始時間と睡眠終了時間が勝手にあのまあ入力されるんですけどもしそのなかなかはいなかなか寝付けないとかあったらここでちょっと編集できたりとかあとは詳細のところにはあの何回起きてしまったかとかあとはちょっとあの何ですかね睡眠が浅くて夢見が悪かったとかなどを書けるようにしていますでえっと あ, じゃあ白井君ちょっとサーチのところをしてもらってもいいかなあありがとうサーチのところであのちょっとサーチになっちゃってるんですけどここにはあの診察の記録の方を 記入できるようになっていて、その先生と、はい、あの一緒にこう話しているときに、そのまあ先生がここは書いてもいいですし、その受信者の方がそこメモしたりとかでもいいんですけど、後から受信内容を見返して、あのあ、そういえば先生からこんなアドバイスもらってたなとかそういうのをちょっと後からも見返せるようになっています。じゃあい い, れいいね。はい。え、もう一つポイントが一個あって、はい、あのすみません、あのこれ検索バーが下にあって、はい。 あの、うん、これがちょっとあの今そのサファリとかあのインターネットのあれですねあの検索のサファリとか今下にあると思うんですけど、はい、やっぱりあの日本人って手が小さくてあの、うん、やっぱり検索バーを上にしてしまうとちょっとタップしづらいかなということでちょっと今回はそのサファリの U I を真似して検索バーを下に配置してみました。うん、でちょっとインフォメーションのところを。 あ, ありがとうあ、ちょっとここあのちょっと抜け て, 抜けて、ね、しまったんですけどはい、はい、あのここ実は下には本当はあのカレンダーがあったんですけど入れまし た,、はい、<笑>った<笑><笑>睡眠の記録の方を後から見返すことができて例えばその3日前そういえば記録してないって思ったら、うんまあ、ここからもさっきの編集の方に あの見ることができたりですとか、その受診してる際に、例えば先週のこの日ちょっと寝つきが悪かったんですとかそういうのを先生にお話しするときにちょっとそこも使ってもらえたらいいのかなと思ってこの画面を作りました。はい、以上です。ごく良いと思います。先<笑>生とのコミュニケーションツールとしてすごい完成度高いって思いました。<笑>ありがとうございます。い皆さんすごいちょっと感動。<笑> ありがとうございましたレナさんどうでした見ててちょっと時間取っちゃうけど1分ぐらいなんか感想が入たら<笑> 1分1分あ1分ですか<笑>うんうんうんか見ててなんか何チームかその お, お医者さんにその自分の診察の記録が見せられるような推理できてたチームがあって、うんうんうん、面白いなと思って、うん、作れて、ね その発想 な, い な, と思ってそうなかなかね。いやー、よかったです。お疲れ様でした、皆さん。ちょっと、ここからまたチームのね、課題に紐づけて、プロトタイプ作っていくと思うんですけども、今日のワークが参考になれば、良いなと思います。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、メインルームに結構、あの、 ルーム A の方から戻ってきているんですが、えっと、林さんとか眞子さんから何か、えっと、連絡とかって、このあとありますか特にないですが、特にないです今日あの環境的な問題でできなかった方が何人かいらっしゃったので、もしその方、個別にもし質問とか、今後やり取りしたいってことであれば、フォローしますので、おっしゃってください。はい ではちょっとクロージングの前に僕から、えっと、メンタリング期間の説明をいたします。8月の開発期間中にですね2回に分けてメンタリングの期間を設けます。協賛企業からエンジニアやデザイナーの方をお呼びするのでぜひこの機会を活用してそのメンターの フィードバックをもとにプロダクトを改良していってください。で、第1回は8月8日から8月10日。第2回は8月22日から26日を予定しております。で、第1回のメンタリング期間に関しては、あの開発期間始まったばっかりなので、どちらかというと全体的な質問。で、第2回はもう提出に向けての相談とか仕上げの話になります。で、メンタリングに向けて用意するものについて、メンタリングシートというものの記入をお願いします。で、これは後々運営から あのチームごとにテンプレを配布するので、あのー、もらったらこまめに更新をして、2回のメンタリングに備えてください。で内容に関して、チームデータの部分はあの チ, ームチームメンバーとかチームの情報を入力して、で進捗状況の部分、この画像の例では価値仮説シートと VPC シートっていうもののテンポをマストにしてるんですけど、あのー、今回のアイディアソンとか勉強会の内容を鑑みて、ちょっと改良したものを後々、スラックでお渡しします。 でこれどちらもカチカチシートも VPC シートも初耳の方いると思うんですけど簡単に言うとそのプロジェクトの概要をページ1枚とかでフォーマットに沿って説明できるツール で, で、まあ、このツールは変わる可能性あるんですけどそのプロジェクト概要を短い文章で説明するっていう、まあ、ドメインは変わらないので、えー、そこは追って、えー、詳細は周知いたします。でえっと続いて えー、と 面, 談時の面談時のアドバイスがいくつかあって、まずプロジェクトの説明を最初にしておこうというのがあります。というのも、そのプロジェクトの概要をつかめないまま具体的な質問をされてもメンターの方はおそらくその質問の本質みたいなものはつかめないんですね。でなので、筋道立ててプロジェクトの説明をして、質問がその延長線上になるように心がけましょう。 で先ほどのその可視化説シートみたいなツールを事前に記入しておくと、その指示道立ててプロジェクトの説明をする練習にもなって助けになるので、えー、事前にメンタリングキーとメンタリングシートの記入もお願いします。で、もう一つ、メンタリングでしかできない質問を探そうというのは、えっと、プロジェクトにあの、メンタリングでしかできない質問っていうのは、プロジェクト内容に依存した質問という意味で、デザインの質問とかだと多分分分かりやすくて、その、このページからの誘導はこんな感じでいいですかみたいな。 そのほとんどの質問が多分プロジェクト内容に依存すると思うんですけど、開発の質問だと、例えばなんだろうハンバーガーメニューが動きませんとか、そういうなんかそのプロジェクトに関係ない質問も結構出てくるんですね。で、そういう質問って、スタックオーバーフローとかでした方が回答者の母数が違うので、絶対いいですしあの、さっきのスライドにも書いたんですが、1枠30分しかないので、メンタリングが、あの自己紹介とかプロジェクトの説明をしているとさらに短くなっちゃうんですね。 なんで、まあ、開発の例であれば、例えばデータベースの構造とか API 作るんだったら API のその設計とか、どちらかというと開発というより設計よりの質問を優先してすると、まあ、メンタリング活用できるのではないかなと思います。で、えっと、詳しい情報に関して、まあ、今ちょっと駆け足で説明しちゃったので、あのチャットにこ の, あの URL、メンタリング準備用の資料を作ってそれを貼ったので、そちらをご確認ください。これもあの、あの多分 あの随時アップデートが入るので、そのためにスラックでお伝えしますで。質問がある場合は相談室チャンネルとか、チームチャンネルで聞いていた だ, 聞いていただければ、あ担当のスタッフがあの対応しますのでよろしくお願いします。じゃあ、メンタリングの主張説明は以上なので、司会のお二人に戻します、はい、ありがとうございます。 改めまして、佐藤ほのかです。本日は長らくお付き合いいただきありがとうございました。最後に改めて今後のスケジュールと補足を説明させていただきます。今日のハッシュタグは CCCU22 です。つぶやいてみてください。と改めて CCCU22 のプロセスについてですと。皆様はエントリーを終えてチーム組成をしている、またはチーム組成を終えている段階にあります。ここからはチーム開発に進んでいただきます。 あと後で、共産企業の方々にメンタリングをしていただき、そこからブラッシュアップをして作品を提出していただきます。具体的なスケジュールはこちらになります。原則皆さん参加でお願いいたします。平日の夕方に社会人エンジニアやデザイナーの方にメンタリングをしていただきます。先ほど説明があったと思うので、後ほどアーカイブなどをご確認ください。 7月23日、8月20日、8月27日には、黙々相談会というものを実施いたします。ここでは参加者やチームの方々が、企画、デザイン、開発について相談することができて、相談以外の時間帯は、黙々会という作業を進めるための時間として活用していただけます。7月23日が主に企画デザイン、8月20日が開発について、 8月27日、一時審査の提出に向けた資料確認だったり、ユーザーインタビューなど、相談していただける時間になります。相談をしたい場合は、ホームにて相談予約をしていただく必要がありますので、後ほど、スラックなどをご確認ください。黙々会という作業タイムの場合は、予約は必要ないので、ぜひ、黙々相談会にお越しください。 次回が7月27日の AWS 様によるハンズオンが午前中にありまして、で午後に黙々相談会となっております。開発デザイン担当の方はぜひお越しください。また8月6日に勉強会2を行います。今回行ったのが勉強会1になります。勉強会2では、 Git と GitHub のワークショップを行うので、初心者の方だったり、開発に不安があるって方は、ぜひお越しください。最後にアンケートのご記入をお願いいたします。c c c u 2には、参加者の皆さんと運営メンバーで、共に考え、共に作っていきたいと考えておりますので、任意ではなく、参加者の皆様全員がご記入をお願いいたします。 長くなりましたが、ご登壇いただいた青木さん、眞子さん、のんたん、そしてご参加いただいた皆さん、本日は本当にありがとうございました。次回のイベントは、先ほどお伝えした7月23日の AWS 様によるワークショップと黙々相談会になっております。それまでの間は、Slack のチーム招待チャンネルや自己紹介チャンネルを用いてチームを組んでいったり、あとはチーム内で課題を出してブラッシュアップしたりするなど、どんどん進めていきましょう。 日程やプロセスなどは、後に配布するアーカイブ動画やスラックのお知らせなどを見て、再度ご確認ください。また困った時には、いつでも運営に相談していただけるとありがたいです。本日は本当にありがとうございました。